10月1日開催の d n a 戦ではチケットをお持ちの方先着1万人の